皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。えー、本日はですね、動画編集で役立つサイト、エンバト・エレメンツというサービスをご紹介したいと思います。私のタイムラプス作品で、トランジションってあるじゃないですか。だかまあこうやってズームするやつとか、横にスライドするやつとか、あとこう回転するやつもあったね。 こういうテテテキキキススストトトででですすすとととかかかかもしくはここううこういううううういいいそれら動くテキストモーショングラフィックスって言うんですけど、まあ、こういうテキストアニメーションとか今のトランジションみたいな、まあ、それだけじゃなくて他にもいろいろなものをそのサイトから無制限でダウンロードができるというサイトになりますそれじゃあエンバートエメレンツをご紹介したいと思いますいってみましょう 私が YouTube を始めた時タイムラプス動画の制作を始めた時っていうのは今言ったトランジションとかそれからテキストモーションとかそういうのは全部自力で作ってたんですよで調べると出てきます例えばズームトランジションやり方とかあの動画編集ソフトに合わせてねプレミアズームトランジションとかダビンチリゾルブスライドトランジションとかそういうのを調べていくとすぐねチュートリアル動画が出てくるんですよでそれを見れば作ることはできるんですが ただね、やっぱ、ね、時間かかるんですよね。そんなにまあ、初心者の人がサクッとできるようなものでもないですし、やっぱその技術をつけていくるにやっぱり時間がかかると。で、自分自身も、もうちょっとこう、かっこいいのを作りたいなと思って、こう、なんですか、手が込んでいくうちに、だんだんだんだ ん, だん難しいものになっていって、サクッとそれをやるにはちょっとめんどくさくなってくるんですね。で、プラス、その YouTube を始めたので、えー、まあ、やっぱり視聴者をね、飽きさせないように、 いろいろなエフェクトとかグラフィックスを使ってえちょっと楽しませたいなということでアフターエフェクスとかダヴィンチのフュージョンとかを使っていろいろこう動きを出すような効果を入れてねやってたわけですよなんですけどもやっぱりそれもある程度学んでできるようになってくるとやっぱ効率を優先するようになるんですねで結果どうしたかというと動画制作 の, そのテンプレートとかを販売しているサブスクリプションサービスに手を出すようになりました その一つがエンバートエレメンツ今日紹介するサービスだったんですねで今回のこの動画はですねエンバートエレメンツさんから動画制作依頼を受けて、まあ、作ってるんですけど実はその前から自分はねユーザーだったんですよエンバートエレメンツを使ってる利用してるユーザーですごく便利なサイトなんでね、まあ、自分の実体験良かったところ困ったところとかを、まあ、自分の観点でご紹介したいと思うんですけども エンバトエレメンツっていうのはですね、えー、これ写真とか動画とか音楽とか、あとなんか資料を作るときのテンプレート、そのパワーポイントとかね、そういった素材がですね、めちゃめちゃたくさんある、まあ、クオリティが全部高いんですけど、これがサブスクリプションサービスなんですね。契約期間内であればダウンロードに制限はなく えー、無制限でで使いい放題っていうところなんですね料金が、えー、月額契約毎月毎月の更新だと33ドルアメリカドルですねで年間契約1年で契約すると198ドルだから年月額になるとこれ半額になるってことなんですよね1ヶ月あたりが16ドルぐらいになるので、えーまあ、年額契約の方が安いというサービスになります 契約期間内に制作して、まあ、もう YouTube に投稿してるやつとかに関しては契約が終わっても著作権侵害にはならないっていうのが特徴みたいですね契約期間外に新しい動画にそのトランジションなり、えー、素材を使って、えー、それをアップすると著作権侵害になるっていうのが注意事項のようですでこれオーストラリアの会社だったかなだからねあのー、画面の表記がね全部英語なんですよね 今、ウェブサービスの Google Chrome とか Safari とかで日本語に翻訳っていうのをしてくれますけど、まあちょっと変なところがあるじゃないですか。だから、決済がね、やっぱオンラインになるので、まあその辺ちょっと慣れない方は怖いのかなと思いますけども、検索ワードも全部英語でやることになります。まあそこはちょっと注意点ですかね。はい、じゃあここからエンバートエレメン m のサイトを実際に見ていきたいと思います。まずまあどういうサイトなのかっていうのを簡単にご説明しますね。 えーまあ、ストックビデオっていうところを見るとこうビデオが動画いろんな動画の素材が落ちてます、まあ、こうやってカーソルを合わせるとそれぞれの動画が動くのでどういうものがあるのかなっていうのが一目瞭然になりますで横にねこれすごいんですよねショートストックフッテージモーショングラフィックスモーショングラフィックスってのはあの動くやつですよね、えー、で検索がかけられたりあとフレームレートを選べるんだね だからあの自分もたまにあるんですけど、うん、こう打ち合わせでパソコン持ってってなんかどういう動画にしましょうかって話した時に自分の方うにまあ素材がないじゃないですかもちろん撮って撮影してないので、うん、それを説明する時にあどうすればいいのかなって時にここからダウンロードしてですねそれで即席でちょっとタイムラインに動画貼って こ, うこんなイメージですってイメージだけちょっと見せたりとかすることなんですけどその時に使ったりする。 まあ、私、犬好きなんでドックって言いましょうか。うん、ドックって言うと、ほら、この犬の素材、ワンチャン素材がいっぱい出てきますよ、ほら。これ見てるだけでも結構癒されるんですけどね。あなんだこれドックダンス 4K って犬が<笑><笑>。こうこういうのがあったりとかあこれ、これもドックダンスですね。<笑>面白いですね。<笑>まあこういう素材がダウンロードして、 自分の動画ととして使えると自分の作品で使えるっていうことですね。例えばドック、グリーンスクリーン、リーンとかって検索すると、こうやって背景がグリーンパックで切り抜けるやつも出てくるんですよ。たまに見るじゃないですか、こういうの。で、このビデオテンプレートとか、ここは自分よく使いますね。こう、それぞれ、えー、使用しているこの AfterEffects プレミア、 アップルモーションアップルモーションっていうのはファイナルカット版のアフターエフェクスみたいなのでモーショングラフィックスができるんですけどファイナルカットダビンチはダビンチのな中にフュージョンっていうのがあるから1個でモーショングラフィックスも済むんですけどねまあこの5つのソフトに準じたテンプレートがこう落とせるとこういうタイトルだったりとかトランジショントランジションパックっていうのがあります。で他にも音楽音楽はねあのなんかこうちょっと 制限があって、あのー、著作権のちょっと管理がちょっと若干厳しめなんですよね。音によって自由に使えますよとか使えませんよとか、えー、いろんな規約が結構厳しくて音楽に関してはあんまり使ってないですね。で、まあ、グラフィックテンプレートこういう雑誌作れますよって本作れますよっていうテンプレートなのかな。グラフィック これ、デザイナーさんとかよく使うんでしょうね。プレゼンテーションテンプレート、これ、私、今度使ってみようかなと思うんですけど、例えばこのキーノートっていう、Mac でいつも使ってるんでね、こういうテンプレートを使って、公演ができますよみたいな、写真自体もね、こうやってできるんですよ。例えば、自分たちが好きなね、星、スターって調べると、出てきた、成型写真が出てきましたよ。ほら、こういうのがえダウンロードして、 ということですねなんかちょっと悪いことするやついそうですよね。えー、こういうのダウンロードしてきて風景だけ貼り付けて、えー、自分の作品ですみたいなこと。あ、スバルとかもあるんだこうやってね。天体写真なんてなかなかね個性出すの難しいですからでもこれなんかヒゲ出てるから反射望遠鏡のなんだろう構図がずれてるのかなとかなんか今思っちゃいましたけどどうでもいいですかね。まあ、こういったものが、えー、無制限で ダウンンロードできるとフォントもありますよ、はい、無制限でダウンロードできるウェブテンプレートもあるみたいな感じですよね今ですねいくつかダウンロードをしましたで私あのプレミアとダヴィンチを使ってるのでその2つを使って実際にこういうことができるんだよっていうのをお見せしたいなと思うんですけど、えー、とこのサービスですねすごく素晴らしいんですけど動画編集ソフトってだんだんその 新しくくななっていいじゃないですかバージョンアップしてでその新しくなっていくことにどうやらその古いテンプレートとかがうまく動かないっていうことなのかなだと思うんですけどもそういうことが 出てくるみたたいいいなんですよだそのダウンロードするとそのフォルダの中に解説用の動画が入っててまあそれ英語なんですけど全部英語なんですけどチュートリアル動画の通りにやるんですけどうまくいかないって時がね結構あるんですよ。で自分があの体験した一例でなりますけども。 まあ同じようにですね、ちょっとそういうのにつまずいたときには、あこうやってやればいいんだなみたいなのを参考にしてもらえればなと思うので、今ちょっと実演してみますんで、でまずダウンロードしたらですね、えー、自分の管理が し, しやすいフォルダに、こう、移す、コピーしておくことをおすすめしておきます。私はですね、このムービーテンプレートってやつでもう一括管理してるんですよ。で、ここにこう、プレミアってあって、ダヴィンチリゾルブってやるんですけど、 このプレミアの中に入ってる、はい、これですね。これ、いっぱいありますけど、これが今まで私がダウンロードしたものになります。例えば、このトランジションズ2021ってこれ、開いてみると、まあ、こういうふうにトランジションのこの、何、えー、ですか、データが入ってるんですけどね。このヘルプってあるんですよね。ヘルプ。で、このヘルプってやつをこれ見てみると、ほら、インポートフォルダーっていうやつがあって、こういうふうに、 データを入れてくださいねということが書いてあるんですよ。まあこれの場合だとこの下のこの C ユーザーズユーザーネームアップデータローミングアドビコモンエッセンシャルグラフィックスの中にえとこのデータを入れてくださいというような感じで指示があるんですね。それ以外にもこのパスエッセンシャルグラフィックスってなんだこれあはいはいこれですね。 ここに入れろっていうこのフォルダ名が入ってるんですよ。ちょっとまあ、どういうものなのかっていうのを説明したいと思いますね。今からそのダウンロードしたテンプレートを、えー、動画編集ソフトで使えるようにするための手順ですね。C のユーザー、ユーザーネーム、はい、私の名前の。で、えー、アップデータってあるんですけど、このアップデータが表示されない場合があるんですね。その場合はこの表示から、あ、これ Windows11 なんですよね。 表示から、この表示っていうのの隠しファイルっていうやつがあります。これチェック入ってないとアップデータってこれ見えないんですよね。で、ここからローミングアドビー、コモン、どうまた、コモンファイル。それからエッセンシャルグラフィックス。この中に入れてくださいっていう話なんですけど、あの、これね、エッセンシャルグラフィックスっていうフォルダがね、なんかちょっと古いのかな。 でね、モーショングラフィックステンプレートっていうやつが、どうやらね、これ新しいみたいなんですよ。エッセンシャルグラフィックスっていうところにこのトランジション123456っていうこのファイルを入れてプレミアを開いたら読み込まなかったんですけど、こっちのモーショングラフィックステンプレートっていう方に、えっと、これですね、トランジション123456これ、これ入れたら、 読 み, 込める読み込めるようになりました。<笑>っていう感じで、トリセツではこのエッセンシャルグラフィックス入れてくださいっていう風に書いちゃったんですけど、こっちではプレミアではもう認識しないようになってて、モーショングラフィックステンプレートで認識するみたいっていう罠がありました。動画編集ソフトのプレミアの画面を今開きましたけども、右側にあるこのエッセンシャルグラフィックスっていうところがテンプレートが入ってるところなんですね。ここに 直接こドラッグアンドドロップしても読み込みますからどっちでも大丈夫ですのでお試しくださいでは適当に4つ入れてみましたはいドーンとタイムラインに載せますモーショングラフィックスエッセンシャルグラフィックスに入れたテンプレートの方からいきましょうかえーとトランジションっていうタイトルだったんで TRA って今検索ワードで言ったらこういうふうに はい、出てきました。ああ、なんかいっぱいありますね。例えば、まあ、このピンク、真、ま、っ、あ、ピンクです。ここに入れてみましょう。ここから、えっ、ー、と、ドラッグンドドロップです。はい。えっ、ー、と、これを、だからこう、真ん中とかに、ちょうどこう、真ん中に置くと、場面転換で、次の場面に移るよーって、こういう風にまあこういう風に使えます。だから、あの、えっ、ー、と、MO、m r g t だっけえっ、ー、と、 この MOGRT っていうものに関してはさっきの Motion Graphics Template っていうフォルダに入れてもいいしこっちらのエッセンシャルグラフィックスに直接こうドラッグドロップしても読み込めますよっていうことがまず一つでこうやって入れるとこれあの動きのあるテキストなのでやっぱりこうやってねちょっとね重たくなるっていうか赤い表示が出るんですよだから、えー、とこれがちょっとカクつくよっていう人とか今みたいにすぐ止まんないみたいなことに なった場合はインからアウトっていう風に指定してレンダリングねインからアウトをレンダリングっていう風にするとここがグリーンのラインに変わりますそうするとこうスイスイと再生できるようになりますのでだからエフェクトとか、えー、とモーショングラフィックスとかなんかトランジションを適用した後でレンダリングをして確認するっていうような作業をしていくような感じに なっていきますで次にトランジションやってみましょうかさっきインソール、えー、ダウンロードしたトランジションがこれモーショントランモダントランジション4プレミアプロっていうやつなんですよでこれはですね、まあ、パターン2の方なんですけど、あのー、トランジションのパッケージって必ずこうなってるものが多いんでこれもちょっとね罠があるんで、えー、お伝えしたいんですけども えー、これワッチビデオチュートリアルズってちゃんとねチュートリアルがこういういうにあるんですけどはいこの解説するとプレミアプロにえっ、ー、とプレミアのプロジェクトを入れてそれを使ってくださいっていう感じなんですけどこれがねうまくいかないことがあるんで、えー、お見せします。 えー、ここのメディアが入っている フ, ァイフォルダありますね。ここでダブルクリック。右クリックから読み込みでもいいんですけど、でさっきのダウンロードしたトランジションが入っているフォルダを、えー、指定します。プレミア、このモダントランジションね。そうすると、こいつのこのトランジションズっていうやつの中にトランジションが入ってるんですけどね、えー、こうやってね。 プレミアプロジェクトがあるんです、これ、ちょっと小さくて見づらいですけど、PR っていう、その、ほら、プレミアの PR っていうプロジェクトですよって。で、この中にトランジション全部入ってるよと。あの、解像度ごとですね、4K とかフルハイビジョンとかごとに作ってくれてるんですよ。で、今私は 4K で作ってます。このウルトラ HD ですね。で、作ってますん、ね、で、これを開きます。で、えー、プロジェクト全体を読み込み、読み込まれたアイテムが、 用のフォルダを作成で、OK、しますそうするとちょっと待ちますファイルをインポートってねはい出ましたこういうの出るんですよ。<笑>こういういの結構出るんですよこれはあの今のプロジェクトトランジションの入ったプロジェクトに入ってるサンプルの 動画見つかりませんんって多分言ってんですねでここに入ってたはずなんだけどねよみたいに言ってるんですよ指定してありますえっ、ー、と d d ドライブに言ったよねえっ、ー、と MovieTemplates モ, ーーモダントランジションねはいこの中にありますよってこうやって勝手に検索ってやるとほら勝手に見つけてくれたでこれで OK しますそうすると あそこにメディア入ってるので今すり合わせするわっていう作業をやっていますのでここでまだ少々お待ちくださいある程度動画編集ソフトを慣れてる人だったらいいですけど何も知らずにこれ で, できたらビビるよねえ何が起こったのってなりますよねでそうするとここにえいっぱい並びますねちょっと見やすいようにこういうふうに見ましたうわーすげえいっぱいトランジャン入ってますねちょっととんでもない膨大な量のやつがやで ダウンロードしちゃいましたけど、えーと、これで、例えばシ、シンプルズーム使ってみましょうか。同梱されていたチュートリアル動画にあると、このノーマルってやつを使うみたいなんですよ。で、ズームイン、シンプルズームインし使いますか。で、えーと、こう、いろいろありますよ。なんか4倍のやつとかスローとかかける2倍とかスローとかありますよ、ね。通常のズームやってみましょうか。で、これね、こうやってアイコン表示にすると、こういうズームですよっていうのありますし、ダブルクリックすれば、 こうやってねこういうやつですよっていうのが確認できます。でチュートリアル動画ではこいつをこういう風にドラッグアンドドロップすれば使えますよって書いてあったんですけどこれねこの音ね使えないんですよ。<笑>これ今何起こったか分かりますこれ。なんか少年2人のズームがここで始まりましたけど。 <笑>なんだよこれって感じですよねでねこれ最初分かんなかったんですけどえっ、ー、と今ねやってこっちに出てきましたけどこっちから貼り付ければいいんですよねもしくはこの今ドラッグドロップしたこのこいつこいつをこうやってダブルクリックするとこっちこうやって開くことができますねこっちダブルクリックしてもいいしタイムラインに置いたやつをダブルクリックしても追い開きますで要はこの真ん中のやつがね あのこの映像みたいなんですよ。で、上2つがトランジションみたいなんですよね。えー、音もついてるんで、とりあえずこれ、このままこう全部選択してですね、こうやって持ってっちゃってください、こっち。そうすると、こうやってできますから。はい。そして、ここに配置をします。お音を忘れてしまった。配置をします。そうすると、まあ、こういう風になるんですけど、今、なんか<笑>、また少年2人が邪魔くさいですね。これ、何なんでしょうね、これね。 にゃーってなんか叫んでるのとなん か, なんかムエタイ戦士この二人がこう成長しましたみたいな感じなんですかねまあそれはいいとしてこの真ん中のこのえ映像が邪魔くさいのでこれを消しますそうするとちゃんとあの走りますこうやってねはいズームトランジションがこれでできましたこういうふうにやるといいです えーと、だから他のやつをちょっとシンプルズームちょっと遅かったなーってだったら他のダブルクリックしてみてあ、これちょっと早すぎるじゃん。うわめっちゃ遅いじゃん、これ。今後やってみますで、これをこう持っていのここに大きいの削除しのっていうふうにやると こういうふうですね、まあ音は嫌だったら消せばいいですからこういうふうに使うことができますよということ で, でこれひこれダブルクリックしていくとこうやって上にひら開いてもきますからもう役目を終えたらこれ消しちゃって大丈夫です、はい、こういう感じで使うようにしてください、はい、というわけで、えー、トランジションとモーショングラフィックスのプレミアバージョンでお伝えいたしました次ダヴィンチ版いってみましょう ダヴィンチリゾルブもそのテンプレートがね何パターンか2、3パターンあるんですけどこのマクロドットセッティングっていう確証紙のやつが結構使いやすいかなっていうイメージではいますでこうやってやっぱりこうやってチュートリアル動画入ってますからはいですね入ってます今 と, とある、えー、とダウンロードしたトランジション開きましたけども、えー、と Windows のここに入れろっていう指示がありますからエディットトランジションズみたいな ね、ここにテンプレートを保存すればダヴィンチ・リゾルブで勝手に読み込んでくれますよっていうやつなんですけどもあのねこれスペル間違ったらちゃんと読み込まないから、はい、そこが注意ですかねでこのこれに沿ってもう一回ちょっと見てみますねプログラム・ファイルズブラック・マジック・デザインダヴィンチ・リゾルブの、えー、フュージョンだっけフュージョン テンプレート。で、このテンプレートの中に、あの、最初、このエディットとかで、ね、ないと思うんですよ。だからこれ、作る必要あります。自分でこのエディットフォルダを作って、えー、トランジションズフォルダを作って、えー、ここにこうやって入れるんですね。このタイトルってやつもなかったんで、私つきました。タイトルズですね。でここに保存をしたら、ダヴィンチリゾルブを開きます。 はは、い、ではまたこう適当に入れましたのでタイムラインに放り込みます。はい、こういうタイムラプスがありますよという感じですね。で、これにえまずは、えー、先ほどダウンロードしたタイトルを入れていきましょうか。タイトルっていうのがえー、と、さっき私言ったのこのグラディエントタイトルってやつですね。グラディエントタイトルってやつはいでです。ね、ねこれね あのー、これも多分ダヴィンチリゾルブのバージョンアップによってこういう風になっちゃったのかわかんないんですけど普通こういう風にやったら上にこう真ん中のこのモニターにね出てくるんですよね映像が出てこないじゃないですかそうなんですよあでたまに出てくるやつありますねこうやってね出てこないやつがね結構あるんですよ出てくるやつはいいんですけどこうやってね出てくるやついいんですけど出てこないやつがありますでこれ 対象方法をお伝えします、まあ、これをここにこういうふうに入れますよとで通常は表示されるやつが僕真っ黒なんですねでこの真っ黒の理由がですねこれブラックマジックデザインのサポートの方にもいろいろこう手伝ってもらって、まあ、解決策がとりあえずないんですけど対応策としてはこのフォントを変えなきゃいけないなんてこれなんか今ベバスネ ヌ, ネヌエって出るじゃないですかこれを自分の好きな あのフォントに変えるんですけどただここでちょっとダヴィンチの問題もあってテキストがねお気に入り登録ってダヴィンチできないんですよで私このいつもね下にあるこの「港のカクゴシック」ってやつが好きなんですけどこのテンプレートタイトルテンプレートに3か所ね文字が使われてるんですけどこれ全部ねこれに変えなきゃいけないんですよこうやってねほらやっと出た ほ, ほらほらほら出ましたねほらこれで見れます あで今ちょっと赤くなってますけど再生からレンダーキャッシュんスマートにしとくとこれ自動的にやってくれるんでいいのかなユーザーは自分でこう指定してレンダーキャッシュ、まあ、さっきのレンダリングみたいなのやるんですけどダヴィンチの場合はこのスマートっていうやつにしておくと勝手にパソコンがなんか負荷がかかったらそこをレンダリングしてくれるレンダーキャッシュを作るようになるので、まあ、ユーザーにしておくといいかなと思いますこれでじゃまだ赤いですけどほら見れたでしょ そうなんですよでこれでサイズ変更したければこっちの設定でズームってやるとこうやって大きくできますでここのテキストはあの自分で変えれますえっ、ー、とベストカラフルタイムラプスにしてみますタイムラプス下はフォープロジェクトフロムイケブクロ っていうふうにやるとこれ、自分の入れた文字に変えれますし、で、この文字とかの大きさも変えれますから、こうやって。文字の大きさも、あ、ちょっと池袋が出かくなちょっちゃった。色も変えれますし、こうやって色も変えれますし。それから、まあ、これどのパラメーターがどれなのかっていうのをちょっといじりながらじゃないと分かんないと思うんですけど、 例えばこのタイムラプスのところをね私の名前を入れたとしてこのはみるはみるじゃないやはみ出るじゃないですかそしたら文字サイズを大きくしてもいいんですけどこの背景のこの青いやつをね変えたいですよねはいこれで横幅がこうやって広げられますよ縦幅も広げますこういう感じで自分好みに調整していくことができます ビンいですねはい、ちょっとレンダリングされるのを待ちましょうかこれでうんということができるようになったわけですね、はい、で次トランジションやっていきましょうか、えー、とさっきのその指定のフォルダにトランジションズっていうフォルダを作ってそこにセッティングっていう、えー、とテンプレートの拡張子のものを保存しました そうすると、このビデオントランジションっていうところに入ってます。えーと、どれだこれはね、STQ ってやつがすごいですね。はい、こういう。こういうやつですね。こうなぞると、どんなトランジションなのかっていうのが、わかるようになってます。これを、こうドラッグドロップするんですけど、ここで注意がですね、このままやるとダビンチリゾルブってこれドラッグドロップできないんですよ。でね、トランジションかけるときは、 前後ちょっとずつ削りますちょっと短くして後ろもちょっと短くするんですよこうやって、まあのりしろ作ってやるんですねそうするとこうやって適応できますからはいじゃあちょっと赤くなったんで青くなるの調子変わきたおーうん、おっ途中で終わりますね短いんだなあそっかのりしろが短いからかじゃあもうちょっと削りましょうかでん プレミアだとね、こういうのないんだけどね。ダメージの場合はこうやってのりしろを作んないと適用されない。あ、長くなりましたね。はい。はい、ありました。これでおお、こういうなんか不思議なトランジションですね。変えれるのかなあ一応、場所を変えたりとかできるんですね。さらに加えたりもできる。ということで。ですね。えーと、で、次のこのコマにも入れてみましょうか。 今なんか出てこないで す, 出てこないですけどできますあそんなのりしろまた作ってねこれ何コマ削ればいいかって確か決まってるんですけどちょっと私今適当にやってますがはいこれで今トランジション適用しましたはいこういう感じのトランジションが適用できましたという感じで えー、作品作りをすることができますはいはいいかがでしょうか、えー、エンバート・エレメンツからダウンロードしたテンプレートを使ってまあ自分がねどういう ことをやってるかというのをお見せしましたトランジションとかタイトルとかですねそういうのを中心に使っているので活用方法というところでこのエンバートエレメンツのサイトを紹介しましたがその他にも写真素材とか動画素材とかもいろんなものが、えー、ありますこういうですねまあ、素材を使う機会がある、えー、お仕事をされている方趣味をお持ちの方はぜひご活用いただければなと いうふうに思います、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。